思い浮かべますねうんあすでにいい香りがしてますねごまのちょっと香ばしい香さらを感じてはいでははい横から見るとこんな感じですなんかか唐揚げというよりやっぱりなんか照り焼きみたいですねではいただきますで、うん、せっかくの唐揚げがプれてる タタルタルソースの酸味風味がきついかなと思ってしまったのは残念ですねなんか全面的にタルタルソースが強すぎて唐揚げにかかれているお醤油だれとかごまの香ばしさとかがしっかりいってしまっていますちょっと全体的にバランスのまとまりが悪くなってしまっていますね鶏肉の食べ応えはあって美味しかったのですがやはりタルタルソースがここまできついとうーんちょっとこうの点数かなというのがありますね というわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武閉演パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします